2021年10月16日開催の動画対決イベントの結果発表視聴回数高評価数平均再生率総合得点 チーム B が勝利しました。